Mitchell James Richmond 3rd. Mitch Richmond. Work. Deepense の方も offense の方も全力で頑張ってる選手 .1990 年代のスモールガード .Annagoro wa Mikeel Jordan to Kanariai atta.Mikeel Jordan ga itte t m i t c h Richmond wa ima de ittiban offense to deepense a n a aite de した フィルジャクソンも言ってたディフェンスならミッチ・レシュモンドはマイケル・ジョーダンとほぼ互角かなりイいスコーラーキャリアで毎試合21ポイントの平均それを1990年代でゲームペースが現代よりかなり遅かった時代にリバウンドもディフェンスもスリーポイントもミッドレンジもドライブも 個人の能力の高かった選手。ワー・オーズでの最初のシーズンは毎試合22ポイント。1990年代前半はあの有名なランチ m c チーム内で3人も毎試合20ポイント以上。チームハードウェイ、ミッチ・レッシュモンド、クリス・マリン、ドン・ネルソンコーチのランチ m c キャリアで最初のプレイオフゲーム30得点。 ルマロンやジョン・ストックトンやマル・キートンのユータ・ジャーズ相手にシリーズスイープその後はチャールズ・バークリンのソンズ相手に負けるだがルーキーシーズンとして最初のプレイオフとしてはまあまあよく頑張ったものだ最初のプレイオフで毎試合20ポイント 45% のフィールドゴールドパーセンテージで第2プレイオフ1991年ルン・チ m c の 50% フィルゴールパーセンテージに毎試合22ポイントの平均。デイビッド・ロビンソンのサン・アントニオ・スプローズに勝ってから、マジック・ジンソンのロサンジェルス・リーカーズ相手に敗北。その後はサクラメント・キングズへトレードされる。ドンネルソンがいずれ言うが僕のキャリアで一番の間違いはミッチ・リッシモンドをトレードしたことでした。その後、キングズによってジャージを引退されます。 サーカメントでキャリアで1万2070ポイントを稼ぎます。1996年でチームエ USA とともにオリンピックチャンピオン。あのチームで選ばれた選手の中では、ハキー・モラジュ・ォン、スコーティ・ピップン、チャールズ・バークリー、ダビッド・ロビンソン、レッジ・ミルラー。キャリアの終わり頃、2002年でロサンゼルス・レイカーズとともに NBA チャンピオン。 小さな役目で976試合でざっとキャリアで2万497ポイントちなみに最初の7シーズンで少なくとも毎シーズン20ポイントのシェイキングのスコーリングできた選手はウィルチ・チャンバレン、カウイ・マ・ジュージャバマイカル・ジョーダン、オスカー・ロベッソン、シャキール・ロ・ニール、アレン・アイ・バーソン そして、ミッチ・レッシュモンだけです。6回オールスター、5回オール・ NBA、1回 NBA チャンピオン、そして、もちろん、ホール・フェイマー、文句なし。ミッチ・レッシュモンド、俺の歴史上最大100人の87人に値する選手。